お土産なしで起訴してこれる各班長の神経が私には理解できません何か報告できる班はがいねえのかよ何してんだってえらここで犯人を取り逃がすという一番の恐怖あんなおっかないメンツに知られたら切腹じゃ済まないピ密内幕女警ン、い的反撃 a n i m a x